パパうざいどうする双子に言われたらさこれはもう立ち直れないかもしんないね<笑>これはパパと一緒の下着で洗濯機回さないでいやそれは回して<笑>でもその「うざい」って言われないために、うん、今俺めっちゃ調べてるから何を、うん、嫌われないための七か条みたいな<笑><笑>なるほどね、うん、なんかそういういさそうそうそうあんまりやっぱベ タ, ベタベタしすぎないというか あー逆でもそうかも、うん、そうかも私めちゃくちゃ父親好きだけど、うん、割と出張が多いからあーなるほど、ね、あのちょっと距 離, が距離感がある、ね、そうあって、うん、でやっぱたまに帰ってきては、うん、あ尊敬できるなーってい う, う尊敬できるお父さんがいいよいやでも尊敬できる父だと思いますよ僕は。<笑>そう思う思よだから あとはそのね結構ね心配しすぎるところがあるから心 配,、ね、その 心, 配心配だなってねあの奥さんにこう相談するんですよ嫌われたらどうしようみたいないやそういうのは大丈夫よ全然っつって、うん、そういうお父さんうざいってとか嫌いっていうのは、うん、きっとお母さんが吹き込んでたりとかそういう愚痴をこぼしてるのを、うんうんうん 聞くから、同調して、言い出すところがあるけど、うんうん、私はもうあなたのことが。好きだから、うんうん。もう絶対そんなこと言わない。でも、私の方が奥さんのこと好きだよ。<笑>やめてくれ。<笑>いや、それ嬉しいけど、ね。<笑>いや、すごい好きだよ。昨日もらって、私奥さんからラインで大好きって、私に送られてきたからね。<笑> 何そこ、俺それ知らないんだけど、<笑>何そのやり取り。マウント取っちゃった旦那に。さくら N. T. R.。ごめんね、ありがとう。